おはようございます。よろしくお願いします。うますほう。なるほどなるほど。ああできるかな。30秒で401文字。401文字できるかな。本当にできるかな。かどこで息吸ればいいんだろう。 実際ど絶対流してな、はいで、はい、しょ<笑> めっちゃ早かったな。まずはまあ練習ということでやっていきましょうか。わ、はい、かりました。 ルフィ、イチゴ、ゴク、ウラメシ、シノブ、ブロッケンジュニア、アイ、ヨリ、リョウツ、ツパササラサ、サイバリオ、シジマ、マイダダッキ、キロアガラレレンゴ、クソ、オガガーラ、ララライバラ、ガクオ、ウズイ、イゾエ、エマ、マジマ、マ、ま、ウ、あ、ウヒョウ、ウゴ、クロロボ、マナカ、クワイバン、デカ、カンカラ、ライト、トリゴ、コブラ、ランボ、ボボボボボボボ、ボンチュウ、ユキメメソ、ソマ、マトイ、イチジョウマゴト、トトクロロ、トクロ、トクロ、ト、トクロ、トヤノス、ケジ、ジマ、マチト、ト、トクロ、トクダトクロ、ダクオハミト、 とときれななこここいじでも滑舌あまあまでここまでしか読めないんだ。もう一回お願いします。ルルキア、アマノアイ、イザベラ、ラク、クガガンツ。ガンかんのヨガ、カンロジイザベララック ルフィ、イシコ、ゴク、ウラマシ、シノブ、ブロックエンジニア、アイ、ヨリ、リョウズ、ツバサ、ラ サ, サ、サ, サ, サ, サイバーディオ、シジマ、マイラダ、ケキリ、オララ、イリオ、ウ。もう一回お願いします。ラク、クガ、ガンズ、スイッチ、スカキ、キサッキ。クア ガ, ガンズ、スイッチ、サキュ、ミガイズマ。うん、さっきまでしか言えないな。じゃあ、本番一回目となります。はい気合のほどは。頑張ります。 ルフィイチゴ、ゴクウ、ラメシ、シノブブロックエンジニア、アイヨリ、リョウズ、ツバサ、サラサ、サイバリオウ、シバ、マイラダケ、キロ、アラレ、レンゴ、クソ、オガガラ、ララ、ライバー、爆豪ウズ、ズイ、スベイママジマ、マーム、ムヒョウ、ヨーゴ、カラマ、マナカ、カイパン、ネカ、カグラ、ライト、トルゴ、コプラ、ラモ、ボボボボボボボ ボ, ボ, ボ, ボンチュウ、リキメメス、ソマ、マドイ、イチジオ、マグト、ドコロ、ト、トコロ、テンノス、ケ、ケイジ、ジョー、ジョー、オノジ、チトゲ、ケ、ケ、ケ、ジョウ、ウシオ、ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、オ、オ 言いめく あ, あそうだよなみんな期待してくれてるんだよなみんな期待して私をキャスティングしてくれてるんだ頑張らなきゃあーよしボボ ボ, ボボボボボボボボボにしていやですボボボボボボボはボボボボボボボボボボボボボボボ ルフィイチゴ、ゴクラムシ、シノブ、ブロックエンジニア、アイヨリ、リョウツ、ツバサ、サルサ、サイバリョウ、ウシジマ、マイダラッキ、キルアラレ、レンゴ、ククソ、オガガーラ、ララ、ライバー、バクゴウ、ウズイ、イソベ、エマ、マジママウム、ムヒョウ、ヨコ、カルマ、マナカ、ハイパーネカ、カクラ、ライト、トルゴ、コブラ、ランボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボン、ジュウキメメソソ、ソママトイ、イチジジャンマク、トクロ、トクロ、トクロ、ジジ ト, ントン ク, クロ、トクロ、トクロ、テノス、ケ、ケ、ケ、ジュウ、ウ、ウゾマ、ウ、ウゾ マジュリアまで行けなかった<音声>ルフィ、イチゴ、悟空恨まし、忍ぶ、ブロッケンジュニア、愛イ、ヨリ、リョウツ、ツバササルサ、アサヤバルョウ、牛島前田マ、きキ、キロ、アラレ煉獄、クズオカ、オガララもう一回お願いします<笑>ごめんなさいもう一回お願いしますクズオとか言ってました<笑>もう一回やりたいですお願いします ルフィ、イチゴ、ゴクウ、ラムシ、シノブ、ブロックエンジニア、アイヨリ、リョウツ、ツバサ、サルサ、ライバリオウ、シジマ、マイラダッキ、キル、アラレ、レンゴ、クソ、オガガーラ、ララ、ライパー、バクゴウ、ウズイ、スベエ、エマ、マジオ、マウム、ウヒョウ、ヨーゴ、カルマ、マナカ、カイパネカ、カグラ、ライズ、トルゴ、コブラ、ランボ、ボボボボボボボボボボ、ボンジュ、ユキメ、メソ、ソン、マ、マトイ、イチジャマコト、トコロ、トコロ、テヌス、ケ、ケージ、ジョウジ、シトギ、ゲンジョウ、ウ、ウ、ウシオ、オ、オリ、メ、メ、メダガ カ, カワト、ウ、 ベジータタンジロベジータタンジローイエ<笑> タ, タた顔されてますイエタでしょ<笑>はいお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございました<笑>あー悔しい悔しいな<笑>ということで結果は九十六キャラまででした はい96とドンピシャで予想してくださった皆さんどうもありがとうございますおめでとうございますそして100と予想してくださった皆さんも本当にありがとうございますお優しい言えなくて申し訳ないもう本当に悔しかったですもうあのいつかリベンジさせてください第2弾是非やらせてくださいそれまでに私頑張って 練習しておきます、えー、CM の方でも楽しくナレーションさせていただいておりますのでぜひぜひご覧いただけると嬉しいです以上竹田つやのでしたバイバイ